本日お休みですけれども皆様手拍お手拍子よろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします高ない幻鏡に映る美しい花目には見えるが手に取ることはできないものそれが疾風流よさかい ランド2022強化水月。 会場の皆様に感謝を込めてお願います。レイありがとうございました。